皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ整体院です本日は事故後の頭痛というテーマでご提案していきたいと思いますあなたは不運にも交通事故から頭痛が長引いていませんか脳神経外科に行っても原因がわからず整骨院や整体院に行っても長引いているようでしたら参考になるかもしれませんあなたはこのような状態では身体症状 疲れやすい頭首背中が痛い不眠認知機能の低下新しいことが覚えにくい思考力や判断力が低下集中力回想力の低下感情症状不安緊張苛立ち焦り実は交通事故の頭痛には複数の要因が絡んでいることがあります。 今回の参考文献として、メディカ出版、ネコロンで読める頭痛学、診断と治療著者、真中信也先生を参考に、あと現場の情報をミックスしてお伝えしています。本はこちらになります。こちらの本によりますと、慢性頭部外傷後頭痛は、 形的な原因よりも交通事故にまつわる様々なストレスが最も本質的な原因とありますつまり事故後の長引く頭痛はストレスが本質的な原因と説明していますではどのようなストレスが事故後の頭痛に繋がっているのでしょうか事故後による頭痛が長引く原因ストレス心理的な要因自分を不幸だと強く感じている 痛みの継続や今後の生活への不安加害者弁護士と交渉が長引いている長引く痛み生活への支障から焦り苛立ち加害者への深い恨み社会的背景賠償問題訴訟の延長疾病利得性格的な背景 お叱りを受けるかもしれませんが、事故という刺激に対して元々の性格も影響しているようです。神経質不安、うつ気質粘着質マイナス思考さらに詳しい内容は参考文献でご確認ください。ハートカイロの現場でも交通事故の場合、もともと刺激に対して過敏である方が長引いている傾向があります。もし 自分のストレスがわからず、何がストレスか知りたい方は、ハートカイロ整体院にご相談ください。最後に、身内の方が交通事故で悩んでいる時、見た目的にわからないため、本当かどうか疑ってしまう時があるかもしれません。しかし、実際は本人が一番困っており、何とかしたいと思っています。ぜひ理解を示してあげてください。それでは、本日もご覧いただきありがとうございました。失礼します。